陸流表彰台で、よいしょってやるの微笑ましい。おなじみ、協力シーンが話題。四大陸選手権で優勝。フィギュアスケートの四大陸選手権が11日、日本時間12日、米コロラド州コロラドスプリングズでペアフリーなどが行われ、ショートプログラム、SP、首位の三浦力、木原龍一組、木下グループは 137.05 点、合計 208.24 点で優勝した。 表彰台ではもはや、おなじみの工程も見られ、ツイッター上のファンからは、よいしょってやるの微笑ましい、万歳がもう、などと反響が集まっていた。また、表彰台の一番高いところで名場面が見られた。金メダルを獲得した、陸流ペア。先に台を降りた木原は、両手を上げて待つ三浦の正面へ、両腰を持って軽く持ち上げると、優しく台からリンク上に下ろしてあげた。逆に、 台に上がるときには木原が三浦を持ち上げて乗せていた。これまでにも表彰台で見られた二人の、お馴染みといえる強力のシーン。今回も仲の良さを感じさせ、ツイッター上のファンからは、リクちゃんの万歳姿がもう、ほんと、これ好き、未来さん可愛 い, い、木原選手に身を任せてる感じ、とても良い笑い、表彰台のお二人が嬉しそうで、こっちまで笑顔になります。 乗るとき、降りるときによいしょってやるの微笑ましいなどとコメントが書き込まれていた。標高1800メートルの高地で全てを出し切り、演技直後には崩れ落ちた二人。3月に埼玉で行われる世界選手権でさらなる飛躍が期待される。ザ・アンサー編集部、陸流四大陸選手権部位、相性決まった三年前、誓い合った通りの場所に、フィギュアスケート四大陸選手権第三日。 2023年2月11日、米コロラド州コロラドスプリングズ。記者フリートーク、新聞業界の細かい話に少しだけお付き合いを。二人の愛称派、リクリュー、リライとリュウイチの名前を合わせたものだが、結成当初派、リクリューか、それとも、発音通り、リクリューにするか割れていた。それなら、本人たちに決めてもらおうと、愛称の表記、どっちにしましょうと質問。すると、 木原は、全然わかりません。応援していただけるなら、どちらでも構いませんよと笑い。三浦は、漢字で、リレイ流もかっこいいよねと逆提案。その場で、音引きなしのひらがな表記にしますと、了承を得たのが、今の愛称の始まりだ。それが8位だった20年2月の四大陸選手権。静まり返った会見場で椅子を縁に並べ、わずか数人の記者のために語ってくれた一夜明け取材会だった。 今大会を制した二人はその時、いつか、この席に座ろうねと会見に出席できるような選手に成長すると誓い合ったという。そんな言葉を聞き、当時の掛け合いを思い出した。フィギュアスケート担当、山と、広明。